えー、こんにちはえっとですね今日はえっ、ー、と日本刀と、えー、中国の剣そして、えー、中国の 刀,、えー、刀ですねの比較をしてみたいと思いますでえっ、ー、とまずは日本刀ですねまあ我々日本人にとってはおなじみの 見えますかねこここす。こうですね。ま あ, あの我々日本人にとってはまあこれおなじみの、えー、武器ですよね。で日本人の場合日本と と言いながら例えばあの剣道とかって言ったりしてあの剣と刀つまり刀との区別っていうのは非常に曖昧だともう刀でも剣でもどっちでもいいみたいなまあそういう表現をするわけですよね。うん、で, ねでそれに対して、えー、中国の場合。 あの中国の場合ですねあの、刀と剣というものをこう明確に区別するんですよ。ええ、で、えー、と、こっちがあの中国の代表的な刀ですね、こっちは刀です。ええ、あの片方、刃が片方になってて、で反りのあるもの、うん、刃が片方で反りのあるものを、まあ、刀、刀 と, と呼びます、中国では。 で、えー、こちらがまあ、剣ですね。まあ、こんな感じで。で、中国ではあのま、ー、っすぐ、ま、うん、っすぐで両方に刃のあるもの、両方にあるものをまあ、剣と呼ぶわけですね。だから中国の場合っていうのは、あのー、刀と、えー、剣で明確な違いがあると。 いいいうところを、えー、まず、えー、押ささえておいてお、えー、くださいあちなみにあの中国の剣ってあの 日, 本刀日本刀とかって腰の帯にこう刺したりするんですけど中国の剣っていうのは、ね、こ, うこうやって吊るしたりしてあのこう腰からこう紐でぶら下げたりするんですよね、うん、だからあのこう 刀, あの刀と剣でまた装備の仕方が違うっていうところですね あああのああ中国の場合、中国の場合、刀もなんかこうね、ひぼで吊るしてこうやって吊り下げたりしますけどね。で、あのー、よく日本人の方とかで、まあ、この中国の刀、この刀を清流刀とかって呼んだりする人、多いんですよ。多い。っていうか、まああのね、いい加減んでニュース番組とかでもね、なんかこう清流刀を使った事件が起こったみたいなこと言うけど、全然調べてないて。 でまあ、これは清流刀ではありません。あのー、まず清流刀というのはこういう感じ、えー、見えますかねこういう感じであ の, ー、なんでかあの三国志の関羽が持っていたようなこういう薙刀みたいな武器こう長い槍がついてるんですよね、うん、こういう武器のことを、まあ、清流刀と呼びます。 まああのー、正式な名前、青、え、龍、ー、円月刀とかって言ったりしますけどね、まあ青龍刀、こういうのが青龍刀。で、じゃあ、あのー、こういう刀っていうのは、これ、なんて呼ぶかって言いますとあの、柳の葉って書いて、まあ、竜用刀、見えますかね、そう、竜用刀って呼ぶんですね、こういう刀、こう柄の短い刀。 です、ね、うん。で、あのー、この流用刀ですね、まあここに溝がついてるのわかりますかねこういうふうにここに溝がついてるんですよ、ね、流用刀って。で、先ほど日本刀の場合、まあ溝あったりなかったりするのかなまあ、この刀、溝ついてないですね。これは、えー、溝がついていない。 ここっちもこれ、溝はついてるうんまあものによってはついてたりするんでしょうけどうんまあついてたりついてなかったりするんですけどでこの溝一体何のためについてるでしょうか、うん、で私があの昔馬元達先生から伺った話によりますと この溝っていうのはこう相手をこうブスッと「えい」ってこうたんで相手をこう刺した時にこの溝を使って相手の体からこう血がボタボタボタボタってこう流れてくると<笑>まあそのためにつけた溝だという話なんですねうね、ん。だからよりあのー、確実に相手を殺傷するためってことなんでしょうけれどまあ私の感覚だったら普通ねいやいやいやそ ん, なそんな溝とか関係ないこう刺したら死ぬだろうとかって。 思うんですけれどだからおそらくまあ昔の人は分かってたんでしょうねだからこう刀でこう人間をえいってぶっ刺しても、まあ、即死はしなかったんでしょうそらくそらくこう刺さった状態でこうバタバタ、えー、なんか動き回ってだからわめいてっていうかそ う, <笑>こうバタバタジタバタして、まあ、反撃をしてきたんだと思うんですよこ う, そうだから人間ってそう簡単に死ぬんじゃなくてこうぶすって刺したとしても バタバタあじたばた動き回ってこう反撃してくるような、まあ、そういうことがあるんでしょうね、うん、おそらく、うん、でまあ昔の人はまあそういうことが分かってたんでしょうねだからより確実にこう指した時の殺傷性を高めるために、まあ、こういう溝をつけたとそういうこと<笑>みたいですはいですね、うん、で そうあのですねまあ春秋戦国時代からまあ漢の時代の前期にかけてはこういう、うん、ねまあ歩兵の武器としてまあ歩兵とは騎、まあ、兵だったかなああのー、まか、あ、と言われるこういう長いこうかとか矛とかまあ薙状のあのポールウェポンですねポールウェポンと一緒にまあメインのまあサブ 副兵装として使われてたのがまあこの剣だったんですね。そうあの春秋戦国からまあ前漢時代にかけてはまあ剣の方がまあ歩兵の武器としてよく使われていた。ですけれどこれがまあ時代がもうどんどん下ってで、宋の時代ぐらいになるとそうですね宋の時代になるとまあ戦場のまあ歩兵の武器としてはまあ 刀, 刀の方が主流になってきたとなってきたというのはもうその時点でもうすになっていたということですねそ母の時代にはもう刀の方が主流になっていたということです。と、うん、いうかまあ刀の方が、あのー、な訓練がたやすくいっていう、まあ、そういう利点があるんですねだからあのねずぶの素人でも、まあ、ちょこっと教えればもうそれなりに戦えるようになる、まあ、それがこういう刀の特徴だったと。 でそれに対して、こういう剣っていうのはあの扱うのに非常にまあ熟練の技術がいたということですね。うん、だからあの戦闘の利便性からいってまあ党の方がまが主役になってたということですね。 っていうところですか、ね、あ, あとそうそうそうでまああの剣っていうのはまあ、その後あの戦場でのまあ、武器の座を奪われたんですけどその後けどその後もですねやっぱりあのいわゆる達人とかうそういう熟練者にはまあ、やっぱりこう剣っていうのは、まあ、好まれたみたいですねだから狂男好みの武器だったということみたいです。で他にもなんか文人 例えばあのね学者みたいな人とかも、まあ、こういう剣をまあ腰に下げてたとそうだからあのー、剣っていうのはもう戦場の武器というよりも何かしらのこうステータスだから地位を象徴するものとしてだからあの生まれ変わっていったということですねそうだからあの武器ではなくなんかこうねなんか自分のこの地位を示すためのもの としてて使われていった。だからあの、ね、あの文人とか学者とかの人たちの部屋に行くと、まあね、別にこうそれ戦うわけでもないんですけれどこう部屋にはこういうふうにこう剣が吊り下げられていたということですね。はいうん、というところですね。では失礼します。